の神エピソードを映像作品のほかエンターテインメント全般のコラムやライブイベントのレポートを執筆するテレビライターの花井厚美、和内春子、さんに厳選ベスト3を挙げてもらった。四角騎士ユタの魅力、騎士さんはバラエティ番組では平和な天然ぶりが目立ちますが、間髪入れずに気の利いたツッ込みを入れるスキルがある。 だけど、バカにしたり突き放すようなことはしないので、とても穏やかな空気なのが、とてもいいなと思います。しかし、いざ歌やダンスといったパフォーマンスになると、まるで別人のようにかっこいい。伸びやかな歌声と、グルーヴ感のあるダンスは癖になると言いますか。このギャップはずるいなと思います。花井さんイコール以下どう 四角騎士ユータが起こした奇跡、騎士さんは自他共に認める雨男なんです。デビュー曲、シンデレラガール2018年5月23日発売の MV でも騎士さんが雨が降る空を窓から見上げているシーンがあるんですが、さすが騎士さんだと思いましたよね。デビュー日も雨だったり、同年夏のファーストライブツアーの初日は台風が来ていました。 岸さんの気合が入りすぎて雨雲を呼んでしまったのかもしれませんね。デビュー当日に、ジップ、日テレ系に生出演した際には目標として5台ドームとミリオンヒットと岸さんが言っていました。雑誌のインタビューで聴いてもらいたい曲として、神宮寺優太さん25と同じくこの、シンデレラガールを挙げています。 初心のまま、デルーの喜びや希望に満ち溢れていたことを心に持って、今なお仕事をしているところが素敵ですよね。四角騎士ユタのドラマ主題歌、メイヤーヤングは、騎士さん主演ドラマ、スキスキワンワン。2023年日テレ系の主題歌。 サビの部分で、岸さんをセンターにメンバー全員が向き合って顔を見ながら歌うのですが、なんとも言えない優しい雰囲気に包まれています。岸さんの隣は、平野志陽さん26と高橋海人さん24なのですが、目を合わせてニコニコ顔で歌っているのにグッときます。成人した男性が、ちょっと照れたような顔をして、お互いの顔を見ながら歌っているなんて、 本当に仲がいいんだなって伝わってきますよね。新しい道を歩む人に向けた温かい応援ソングで、彼らの心情とか今の環境を思うと、ちょっと泣けたりもしますね。ドラマも大変好評で、岸さんの役作りが素晴らしかった。戸惑いや喜びといった細やかな心情表現に長けていて、丁寧な芝居を堪能できました。 また、騎士の歌声にはある特徴があるという、騎士さんの歌声にハッとすることがあると思うんです。月読み2022年11月9日でのサビ前の騎士さんパートは夜空を突き抜けるような張りのある伸びやかな歌声です。振り付けも、騎士さんの長い指が特徴の大きな手を使って、両手で上半身を撫で上げるようにしているのが印象的です。 かと思えば、一番、2022年6月29日、では力強いラップを入れてくる。早口ですし、聞き取りやすいように歌うのは結構難しいと思うのですが、やりきってるのがすごい。また、フェイクも得意で、メイヤーヤング、や、波打て心、2020年9月2日、などでは美しいフェイクが堪能できます。 変幻自在と言いますか、どんな曲でも歌い上げる歌唱力があります。岸さんの歌声を聞くと背筋が伸びて、つむじから一本の線で引き上げられるような感覚になりますね。四角、岸優ユ金プリ脱退後の8月25日公開にされる初主演映画四角4月6日に岸初主演となる映画、G メン8月25日公開予定の MV が公開され、